東京都港区は自社が運営する調査サイトタレントパワーランキングでタレントパワーが上昇した男優ランキングを発表した。その結果1位は鈴鹿王子スコア 4.4 となった。同社の調査は日本国内で活動するタレントの認知度、顔と名前を知っているという因率、見たい聞きたい知りたいを掛け合わせた。 パワースコアを算出して作成している。本ランキングは2022年11月度に調査したデータをもとに、男優部門で前回の調査22年8月度と比べてスコアが大きく上昇した順にランエキングをまとめたもの。1位の鈴鹿大志さんは2000年1月11日生まれ、岡山県出身。 19年に映画、ミツバチと円雷で俳優デビューし、21年に、ホリミ MBS で連ドラ初主演を果たしている。ドラマ、サイレントでは、川口春奈が演じた主人公の元恋人戸川孝人役を演じ、高い評価を集めた。2位は、平野紫陽、キングプリンス、同、4.2、3位は、メグロハス、スノーマン、同、3.3、と続いた。 2位の平野紫陽さんは1997年1月29日生まれ愛知県出身。2012年にジャニーズ事務所入所し、18年に花のチャレから花男ネクストシーズンケラ TBSK で連ドラ初出演するとともに、キング・アンドブスのメンバーとして CD デビューを果たした。 23年5月をもってグループを脱退してジャニーズ事務所を退所することを発表したことから注目を集めスコアが大きく上昇した。3位の目黒レンさんは1997年2月16日生まれ東京都出身。2010年にジャニーズ事務所入所し、20年にスノーマンのメンバーとして CD デビューした。ドラマ、サイレント。 では、桜総役を演じたほか、朝ドラ、舞い上がれ、にも航空学校の生徒かしわぎひろき役で出演し、注目度が上昇した。4位以降は、板垣光と、同、3.2、大谷良平、同、3.1、と続いた。調査は毎年に5、8、11月の年4回実施。